前段作戦第三作満身してはダメ全力で参りましょう どうよモンまる 見ててくれた当然のことをしたまでです特別な評価なんて春菜にはもったいないですあら上々ね やるわこの勝利で満身してはダメ作敵や先生を大事にしないとって一隻とも一人でも救えるならば私は 期の皆 さ, ん用意はいいださいにわルナがま守ります。 にいったらまだまだちくのやには負けんぞこの勝利でま心してはダメ作敵や先生を大事にしないと当然のことをしたまでですで 春菜にはもったいないです上々ね。 とか好きじゃないんだけど仕方ないで もう許さない許さないんだから私の指示に従ってくださいもう従ってください別に無視しても…いいんだけどねーー溢れる、提督指定の水着がまだまだ、チクマのやつには負けんぞそろそろ反撃よ全艦載機、発進装備干渉の急いで りたい…帰りたいよ おめででとうございます。す。作戦成功ですこの勝利で満身してはダメ作敵や先生を大事にしないと当然のことをしたまでです頭の中で何かが特別な評価なんて春ルにはもったいないです僕が最上さん大丈夫今度は消毒 デンターク、い、いえ、こんにちは。私、たし、信用って名前。その、航空母艦です。まだ色々となれなくて、ごめんなさい。でも、頑張ります。 艦隊が起動しました。艦載機のおー補給はま、あら、かさん、作戦計画概要をご説明します。